Упражнение шесть восемь. Какой перевод правильный? Кота купает человек. Это я. У кого есть кошка? У меня. Кими, вы собаку купаете? Да, купаете. Да, 車を持っているのは誰ですか彼女です。 У кого есть машина? У нее. КАРЕВА КОНПЮТАРО ОМОТТЕ ИМАСКА? ИИЕ, КАРЕВА МОТТЕ ИМАСЕН. うにご нет, じゃあ、コンピューターは誰が持っていますか私です。 ルおみにゃ。これはビクトきょうかれはこうぎがあります。 彼はどんなス・ー。ツを着ていますか彼は青いス・ー。ツを着ています。 かのじょは何色のバッグを持っていますか彼女は赤いバッグを持っています。 彼らは家を持っていますかはい、彼らは大きな家を持っています。 У них есть дом? Да, у них большой дом.